皆さんこんにちは日本語の先生のりっ子です今日はことわざについて話しますことわざの中でもあんまりポジティブな気持ちになれないネガティブな悪い意味のことわざを3つ話したいんですね一気に3つですこの話をしてみようと思ったきっかけがありますそれは私のプライベートレッスンですね私のプライベートレッスンである生徒さんが私にこう話してくれました のりこさんのポッドキャストは本当にいつもポジティブな気分になれます、ね、前向きなメッセージがたくさん込められていてとてもいいことわざも、ね、とてもいいメッセージのことわざが多く紹介してくれてありがたいでもことわざには悪いネガティブな意味のことわざもありますよねと言ってくれたんですねはい、私もその通りだと思いました、ね、私たちの人生は 山あり谷ありいいこともあればつらいこともありますからネガティブな感じのことわざだってあります今日最初に紹介するのは一寸先は闇一寸先は闇長い暗いトンネルイメージしてくださいゴールが見えない出口が見えない真っ暗つまり希望がない将来に 希望がないそんな時に「一寸先は闇」うわー暗いですね暗いことわざですね嫌ですねはいあのでも<笑>私はこう言いたいです一寸先は闇かもしれないけれどもでも必ずどこかに光がありますそう考えてしまうのがやっぱり私の性格ですね私は本当にポジティブな人間ですから長いトンネルでも出口があるわけですねはいでも 一寸先は闇だから皆さん用心して気をつけて生きてください<笑>じゃあ次これもまた嫌なことわざです一難去ってまた一難一難去ってまた一難何か大変なことが起きるんですねで何とかそれを乗り越えて解決できたと思ったらまた次の困難がやってきてうわ大変だまあこれは人生ですよね いいいつも楽しいここととばっかかりりじゃないですすらチャレンジすることはたくさんありますね問題が右から出てきて左から出てきてそれが終わったと思ったらまた出てきて一難去ってまた一難これは私たちの毎日の生活じゃないですかそして最後は二度あることは三度ある二度あることは三度ある同じ失敗が同じことが 何度も何度も繰り返されてしまうわけですよこれも嫌ですねまあ皆さん、まあ、何か間違いを犯して、ね、それについて反省して学んで、ね、同じ失敗を繰り返さない方がいいじゃないですかでも3度目三度目があるんですよねそういうことだってあるんですはいはい。 ね、あの世の中に同じことが繰り返される歴史が繰り返されるというじゃないですか2度あることは3度あるどうですかこの3つのネガティブなネガティブなねあのことわざまあこれをね話したのは例えば生徒さんと話したんですね、まあ、さっきの生徒さんですけど1年去ってまた1年これ今の今年の状況じゃないですか。まあ ヨーロッパでは、まあ、これを話す時点で、まあ、コロナの状態は結構落ち着いてきたんですね。もちろん、まだゼロじゃありません。コロナと一緒に生きていかなきゃいけない状態ではあるけど、まあ、ルールがね、規制が緩和されて。なんだかいい雰囲気になってきた。ね、そして、もう春も近いし、ね、旅行もできるかな。なんていい雰囲気があったけれども、戦争が起きてしまいました。一難去って、また一難。 とんでもないこことがのの世の中に起きててしまってもうコロナの状態を忘れるぐらいの大きなことが起きてしまって、ね、私たち人間はですねこの大きな問題が目の前にあるわけです。戦争一一難難去ってまた一難はい、ということでね今日は、まあ、いつもとはちょっと違う内容だけれども本当はいつもねポ ジ, ブポジティブなメッセージをお届けしたいと思うんだけれどもまあ 正直、辛いこともあるよね、ということで、3つのネガティブな意味のことわざを紹介してみました。もう1回繰り返します。一寸先は闇、一段去ってまた一段。二度あることは三度ある。はい、今日はここまでです。